私自身は高校2年生の時に NPO のプログラムでカンボジアに行かせてもらってでそこでいろんな問題を抱えている同世代の子たちを取材させてもらったんですね例えば貧困だったり貧困の中で起きてしまう人身売買だったりそういう被害に遭った同じ世代の子たち で, でそれまでなんとなく遠い国で起きている大変そうな問題 っていう輪郭のぼやけたものが一気にあなたと私っていう関係性の中でのあなたが抱えている問題自分の友達が抱えてきた問題っていう風に一気に心の距離が縮まっていくんですね。でも 高校生だったので何か自分に特別な技術があるわけではないので自分にじゃあできることって何が残されてるんだろうかっていうふうに考えた時に自分自身が五感で感じてきたカンボジアのことを少しでも多くの人たちとこう共有していくシェアをしていくっていうことだったらできるんじゃないかなっていうふうに思ったんですね。皆さんはどどうう考えますかどう思いますすかか思いっていうふうにたくさんの人たちと一緒に共有できた方がきっとより良いアイディアだって出てくるはずだって っていうことでこの伝えるっていう活動を始めましたこの4月12日にですねダイアログフォーピープルの初めての報告会取材報告会となるイベントを行わせていただきますで、今回はですね中東でイラクシリアを長年取材してきた中で今現在その現地がどういう状況になっているのかということを皆さんに報告するとともにじゃあ今後私たちには何ができるだろうかということを一緒に考えていけたらなと思っています